大丈夫大丈夫。うん、<笑>丈夫<音楽>さあ、始まりました。少量チャンネル翔太です。了です。了です。今日はー。<笑><笑>お酒を飲んで、飲んで。 飲んでー。飲んでー。飲んでー。<笑>飲まれてー。<笑>違うでしょー。<笑>聞き酒やってみたーー<笑> というわけ で, ですね。今回は、二人で、聞き酒をやってみたいと思いまー す, す。で、僕は、聞きビール、翔ちゃんは、聞きレモンサワーね。ね、はい。やっていきたいと思います、うん。まあ、知ってる方は知っている、の、めましての方は知らないと思うんですけれども、うん、僕が大のビールと、翔ちゃんがレモンサワーが大好きなんでね、うん。で、いつも動画の中でも飲んでるんですけれども、うん、で、結構要望が多かったやつで、うんうん、じゃあ実際、いつも飲んでるお酒と、違うやつを飲んだ時は違いがわかるんですかみたいな、ちょっと、うん。 挑戦状が多いので、<笑>そんなんわかるわ、みたいな。多分ね、わかると思うんで分かると思う。今回やってみたいと思います。はい。はいひょうにょう。じゃあ、準備しますか。いーーーはい。イェーイイェーイまず、ここから。5種類。あ、10になった。<笑>準備しました。まずい、いつも飲んでる、うん、金麦、うん。次、プレゼントでいただいた、うん、エビス。うん 次、うん、札幌黒ラベル、うん、キリン一番絞りはいアサヒスーパードライはい、はい、この5種類でございます、はい、どれがどれってわかるどれがどれ金麦を当てるってことにするそれともどれがどれっていうのはどれがどれにするすげえな多分ねどれがどれでもいける気がする俺は OK うんじゃあちょっと待ってうんいつも飲んでる金麦は絶対わかると思うんだよな にょにょはいどうぞはいはいいや一緒一緒なの色が全部一緒そうなのじゃあちょっと、うん、どうぞこっち側からいこうかなそしたらうんわからんな一番左からいきたいと思います、うん、おーいうんうん、うんうん、これ順番も順々いった方がいいよねうん二つ目はーい はいはいはいはい。はいはいはい。はい三、はいはいはい、つ目。うん。うん。じゃあ四つ目。うん。急に帽子かぶってきたけど。暑いから。うん。うん五つ目。はい。はいはい。はい。じゃあ、どうする本命から聞くわかったやつからさ。あ、OK, okay.。あ、待って待って。多分、うん。これは、うん。金麦。これ金麦でしょ で、これがね、スーパードライだと思う。はあはあ、で、うん、これが、札幌黒ラベル。はいはい、一番絞り、え、う、び、ん、す、うん。じゃあまず、これ本命の金麦ね。うん、これ金麦。これ絶対金麦だと思う。飲正解はみが、はい。終了。飲正解は、はい。じゃん イエーイ、えー、すごいいや、飲み慣れた味だもん。うん。うん。次が、れエビスだっエビス。じゃあ行きますよ。はい。せーの。はあはい。残念おー。<笑><ん><笑>おーちょっといて。はい。あれ、えー、これが黒ラベル。黒ラベル。せーの。はい。あー。正解でーす。 当たった。当たりましたね。次が、これが俺、スーパードライって言ったから、これ違うから、うん。これが、もしエビスだったら、うん。スーパードライとエビスが間違っただけって感じだね。いいお願いします。じゃん。あー。あーね、なるほど。で、最後が、うん、一番ストでした。あ、でもさ、三つ当てたら、うん。すごいよね。そうだね。まあ、高評価。うん。うん。高評価。で、えー、ね。うん。 いや本当にね、金麦はいつも飲んでるからもうこれはすぐ分かったの、うん、で、黒ラベルもなんか昔好きで、うんはいはいはい、飲んでた時期があって、うん、これもなんか飲み慣れた味だからすぐ分かったのね、うんうんうんうん、スーパードライはねこれスーパードライだと思ったんだよな、うん、難しい冗談にじゃあ続いてはいううじゃあしょうちゃんのために準備したレモンサワーはこの4つでーす、はい、まず、うん、左からいつも飲んでる 氷結とレモンド、うん、次が、これもまあたまに飲んでるレモンサワーでしょ、うん、で、その次もこれ、まあこれも飲んでる、うん、ストロングゼロ。ストロングゼロ。でもね、あれなのよ。度数がさ、結構、こっち側は強いから、うん。あ、そうだね。まあ、多分ね、全部わかると思う。俺も全部当てられると思います。度数の違いで。うん。いや、でも大丈夫。ちょっとここら辺がちょっとごっちゃなるかもしれない。うんうん。でも大丈夫だと思う。全、うん、全リします、ね、はい。はい。じゃ あ, じゃあちょっと、準備していきたいと思いまーす。 はい、い, いよおっしょうちゃん。若干色がね、ほうほうほうほう。うん、はいはいはい。オッケー、うん。じゃあいきますよ。お願いします。<笑>緊張するななんか。さ、一個目、うん。オッケー。おお、早いね。二つ目。 ハ<笑>はいははハハハハハハハハハハハハハハゆっくり。<笑>やばいちょっとまひってるな。<笑><笑>まひってる。終了。 あれちょっと待って。ええー、嘘。物を覚えてるよねうん。氷結、ストロングゼロ、レモンドー、うん。居酒屋のレモンド。やっぱ。一回でよかったわ。混ぜたらわかんなくなった。うん、わかんなくなったけど、うん、ちょっと待って、一個ずつ言っていくじゃ ん,、うん。いいよ。えわ、ー、かんなくなっちゃった。とりあえずこれはこれって、なんかもう完全に一致してるものとかある。やばい。本当にわかんないかもしれない。<笑>ええー、どうしよう。なんかチョコレートください。え<笑><笑><笑><笑> きょうにょんオッケーうんいい一個ずつやっていく、うん、あのレモンサワーって書いてる青るはいはいはいはいはい、ね、はいはい、はい、これ、氷結あー氷結、うん、レモンド。ストロングストロン グ, <笑>ロングはいはいお願いしますじゃ答え合わせをできたと思います、はい、じゃ最初に言った一番右のやつ<笑>正解はじゃじゃんレモンド。<笑><笑> まず、1個目外しました。えー、はい、次。えぇーじゃあ、これ、隣。なんか、一と思います。でれんお氷結当たり正解あ、これはね。うん。じゃ、次、これね。うん。これが。でれんストロングゼロあ、外れか。外れ。えぇーで、最後が、レモンサワーでした。<笑>こだわり酒場、レモンサワー。いっぱいいつも飲んでる氷結は当てたね。<笑><笑><笑>そうだね。うん。え、悔しいなー 同じコップに入ってるとさ、もうほんとわかんなくなるね。うん。はい、ひょきつですね。美味しい。<笑>ということは、ひ、うん、うちゃん、一問正解。うん、正解マージこれ全然ダメだなぁ。えー、絶対わかると思ってたのに。めっちゃダメ。おいおい、俺の勝ちーあー。<笑> イ, ーイ終了。<笑><笑> <笑><笑>でもさ好きっぱなにさ、うんうん、結構飲んだからさ酔、うん、っ払って<笑>っぱらっちゃうよ<笑>本当にあ、うんにあっ違うねなんかもう翔ちゃん顔が酔っ払ってきてるんだけど<笑>大丈夫<笑>大丈夫、うん、<笑><笑><笑><笑><笑>大丈夫<笑><笑><笑>まあまあ 今からね、うん、ご飯食べようね、うん。はい。はーい。というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います。い, ますいや聞き届け難しかったね、うん。難しかった。いやー全部当てられると思ったんだけどなー。俺<笑>も当てられると思った。うんうんうん、あと最後ねショちゃんが酔っ払って。も<笑>うん、今も酔っ払ってるけど。<笑>うん、<笑>はい。 というわけで一緒に聞きけがしたいっていう方はチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタ、ツイッター、ティックトコもお願いしま す, しますではまた